あそこと二 分, <笑>分で あ, あ と, 分 で, あと分でこのラインを越えらればえらればもう一周着、えーえーえー、いた。 っここあと2分、まあ、これんじゃないかな帰ってこれるはずさ<笑>あ ここんなことをたらもう一周<ス>すんの<笑><スロー> するで難しくに楽しかった。<笑> では い, い、ゃあーははできない終了しました。 ー終終わわりりのとこころでたた、うんどいっ う, 一うーん終わりましなななかかはウィングランで前を通るのか、うん、に入ってくるのかはちょっと分かりませ、ねうん。うん まあ、多分、多分もう一回前を通る 通, 通らないな通らないちょっとアライダーを見に行きましょういやどうでしたさあ帰ってくるかなあ第2話あっやるあの第3話誰かやってたんで知らなかった いやしてたんだけど。いーはーい、みんな終わった人が帰ってきました。アライダーも帰ってくるはずでーす。アライダー帰ってくるかなー。 いや先頭はやっぱすげえ速かったないやでもアライダーも初参戦でだいぶ頑張りました、うん、でもねだトはでああれ、はいい い、みかんにほです。 あーましたあーただいまーす気をつけて帰りまーす。